ウボキャラの電話、作曲コンテストウボキャラ誕生、3週間記念してウボキャラの電話曲を募集します。日本の曲を作ってウボキャラチャンネルに投稿してください。曲の作り方は歌う、花技、口目、リコーダー、ピアノ、漫画、作曲ソフト、何度も OK です。素晴らしい曲はウボキャラ日記で紹介しますウボキャラ誕生記念日の2012年1月5日、応募締め切り、イラスト素材、 テガリに参加したい方のために、ウボマル、レモニー、タフンのイラストフライを付けておきました。歌詞を入れるスペースもありますので、作曲した曲に合わせて、ご自由にお使いください。たくさんの応募、お待ちしています。